では、ティムさん、今度はですね、ステップ1とステップ2っていうね、チームビルディングと、それから業務に直結したねマネジメントっていうのと、まあ、2つのステップがあるっていう話をしたんですけど、そのステップ1のチームビルディングをやるときにですね、まあ、先ほどのフィッシュボーンで出てきた、例えば挨拶がないとか、まあ、そういったことを高めていくときにですね、 ななかなかその挨拶だったり、例えば信頼関係だったり、助け合うっていう、まあ、このステップ1のところにこう書いてあるコア活動の周りにあるようなものですね、これって、通常皆さん仕事してるじゃないですか、仕事してる時に助け合う仕事がたまたま存在してれば助け合うことができるし、その話す機会があれば話すんだけど、業務上ね、もしそういうのがなかったら、そのチームってできないですよね、助け合おうとしてもできないし。そうですねばら、うん、みな個人 ですね、うん。業務に依存しちゃってるからねで。そうなってくると、じゃあ、助け合うシチュエーションだったり、その相手を知るっていうこととか、信頼とかコミュニケーションっていうのを稼がさせようと思ったら、どうしたらいいかってなるとね、今までの業務とはまた違う活動なんか持ってこないといけないんですよ。なるこ、ね、れがコア活動って呼んでいて、例えばみんなでプラモデルを作って、でラジコンカー作って、 大 会, 会に出てみんなで優勝しようとかなんか全員で一つのことにこう向き合ってである結果が出せるような活動っていうのをここに設定すると助け合うっていうことがとかコミュニケーションっていうものが必然的に生まれてくるんですねその内容としては一人でなかなかその達成できない内容で他の人に助けてもらうしかないというような状況チームじゃないとできないよという理解でいいですか、うんうんうん、そうですね だからそれがですね最初からきつい厳しいものだとみんなやりたくないからこの楽しくなんかできるような要素っていうのが入ってくるというんですよね。なるほどですね、うん、ちょっと遊び的感覚例えばペーパークラフトでタワーを作ってみようとか、まあ、なんかそういうことができるでも今こういうコロナ禍だとですねなかなか皆さんリアルに集まって活動することができないのでゲームソフトみたいなものでも別に活用していただいてもいいですし。 そういうもので例えば街を作っていきましょううとか、まあ、そういったような類のですねみんなが協力して何かができるようなゲームを使ってやってみるっていうのもいいかもしれません。業務とまた違う時間をちょっとみんなで割いてですね一、まあ、日例えば、まあ、20分でも30分でもいいんですけどでそういうことをやった時に、まあ、人間の特性が見えてくるわけですよあ。この人あんまり真剣に参加してないなとか発言してないなとか助け合いってなんかする気ないなとか。 まあ、いうようなものが見えたり、逆にあ、この人一生懸命なんか助けてくれるなとかいうのが出てくるので、それをケプトを使って振り返っていくと、まあ、チームがですね、だんだん改善されていくということになっていくと思います遊びなんですけど、遊びで非常に重要な部分が見えてくるという、面白い現象です ね, ですねだから遊びも真剣に遊ばないといけないです。 もうマネジメントしていく感覚なんです、ね、よく Google とかでもそういう遊びでいく感覚っていうのを会社の中に取り入れてやってると思うんですけどそれを今度は我々は UVE の場合はですねマネジメントしていくっていうことだと思うす。でそれで遊びを通じてマネジメントのまず型を学んでビジュアルボードを作ってみてマネジメントの型を学んでそこで KI とか施策とか KGI とかっていうのを使ってみてですねそのチームの達成感を味わっていくっていうことをやります。 なるほどで す,、ね、するとです、ね、これ、脳がですね変わっていくんですね、一回そういう経験をすると、脳が、あこういうことをしたら、こういうことになるんだとか、こういう結果が生まれるんだっていう、まあ、いい体験ができるので、それをもって、ですね今度、ステップ2に行ったときに、今度はコア活動の中身をもう業務にしてしまってで、ビジュアルボードの中身を業務に変えて活動していくと、割と皆さんが助け合ったりっていうことがね、業務上でも発生してくるので、うまくいくということになりますね。 ということで、遊びなんですけど、非常に小さいステップで小さい成功体験を重ねると、チーム で, です、ね、みんなと一緒で、そしたら脳に成功の依存症が出てくるとで、それをまた普通の業務では同じような、脳はもうそういうふうにできているので、仕事としても小さいステップで小さい成功の重ねというやり方に変わるということですよね。